ヒラテユリナに続いて、キング・アンド・グズ・ヒラ仕様に急浮上する、韓国大手事務所、電撃遺跡の舞台裏。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。ケヤキザカ46の元メンバー、ヒラテユリナが、BTS やセブンティーン。 フモロー X トゥゲザー、アンフパンなど、世界的に活躍しているアーティストが多数所属する韓国の大手芸能事務所、ハイブ、ハイブ、のジャパン参加に入ったことが発表された。平手は韓国の大ヒットドラマ、リタインクラス、のジャパンリメイク、六本木クラス、での演技が再度評価され、本家、リタインクラス、の名女勇気無駄ミに並んで話題となった。 まさに韓国つながりで、なりもの入りでのハイブ入りとも言えるのだ。そんな中、韓国通の間でまことしやかに囁かれているのが、キング・アンド・ス・ヒラの仕様のハイブ入りだ。ジャニーズを知る芸能ジャーナリストも、来年5月にジャニーズ事務所の退場が決まっている平野は世界で活躍したいと言っている。そして、ハイブでしかその夢を叶えられないんじゃないか、と考えているのだと。 この噂が出始めた頃は、ハイブがジャニーズのアーティストをあえて引っ張ることがあるのだろうか、という話になったのですが、平手が入ったとなると、これも単なる噂の類いではないのかもしれない、と感じます。ひょっとしたら、これから辞めていくジャニーズのタレントたちが続々とハイブに行く、ということも、栄枯清水を繰り返してきた日本の芸能事務所、